<笑><笑>う ん, んあー、うん、あー、うん、えあうっとはなんかいいえ え, え でね、あ, あ、うんうん、えあえあああああ、うん、でえ<笑> なん うん、<笑><笑><え><笑><笑><笑>よろしくお願いします